ステップ3、波動関数、Wave Equation。そして、波はどうやって表示にしましょうまあ、例えば、一つの素粒子としては、まあ、動きがありますよね。例えば、一番最初 の, の, の, のところには、こっちから始まって、位置としてはそれが X で表現できますよね。そして、 V はそれが、えっと、速度で表示できますよな。それが、そ粒子が動きながら、えっと、初期状態から、まあ、ステップ1とか、ステップ2とか、ステップ3とかに動けますよな。同じ表現、同じ変数使いましょう。これを計算するためには、まずは初期状態を計算して、そして、 計算、あの中心の計算にすると、それが出てくるはまあ最終の状態なんですよね。これが、この関数の手法としては、まあ物理学者は3つ の, の種類を使ってるんですけれども、ニュートンの力学と、ラグランジー力学と、とハムロトンの力学には、その3つの手法としては、まあ基本的に、 何でもの効果は、その3つの種類を、えっと、計算するは可能なんですけれども、それぞれは特徴がありますので、その特徴を合わせるようにしたいと思います。じゃあ、波は一緒にはできるんじゃないですかね。まあ、もちろんそれがそうなんですが、えっと、この波が何かの倍質の 効果にはなっているん何、ね、かその中の部分が動いたり、ぶつかったり、振動したりにしていると、それが波 が, が前に進むことにできるようになります。まあ、それが倍質があ る, あることなんですけれども、電磁波だったらそれ倍質はないので、それもうあの特別なケースなんですが、数学 の, の表示としては一緒です。 例えば、これが、あの、見ると、まあ、これが、バネなんですけれども、例えば、これがと、縦波になる と, と、そのバネが、が、縮んだり、縮したり に, にするんですけれども、波が前に進むようになりますね。それが、もちろん、それが、えっと、速度があります。そして、えっと、 横の波が、がこれが見えるんですが、波 が, が、その倍質 が, が上がったり下がったり場合もありますよね。これも、もちろんそれが、速度が、がまあ、これが V、Velocity として表現しましょう。そして、これが、もちろんその倍質は若干動くんですけれども、そんなにあの大きな変化にはならないんですが、このバネ の, のことは、まあ、 前に進んで、後ろに下がって、その振動で、まあ、平均の場所としては変わらないんで、でそれが、まあ、基本的にあの動きませんね。波が動くんですけれども、倍率は 動,、まあ、動きませんとは考えていいです。そして、とこの縦の刃にはこれが別の書き方は必要なんですけれども、それがちょっと見てみましょう。 じゃあ、まずは1次元の関数見てみましょう。まあ、ψ と言いましょう。これが、あの、x 軸の正 方, 正方向に進んでいるとのは考 え, 考えましょう。これが、まずは、これが ψ と言いますが、これが ψ×xt が、まあ、x は1の変数としては、 t はタイム、時間としてはなりますが、あの、そこらも、えっと、それも v と表示しますが、まだ、この数式には書いてないですね。そして、えっと、この ψ は、えっと、何かの関数ですね。f としてを使いましょう。これが、波の形になります。これが、まあ、例えば、これが、えっと、 一番最初のトとしては、波は動いてるんですけれども、形は変わりません。そしたら、えっと、このイの xt の初期状態、t イコールゼロの場合が、これが f の x ゼロイコール fx には、これが変わりはありません。 例えば、これ が, が波としては、これがま あ, あ、初期状態としては t e q u a ゼロ0の時間には、まあ、例えばこの形になってるんですが、前に進むと時間 t の時は、形は変わってませんよね。とりあえず、こういう、これを例としてしましょう。じゃ あ, あ、の、座標形としては、これが s と言いましょう。time は t なんですが、えっ、ー、と、距離 が, が VT になります。そうすると、波が前にちょっとずつ進んで、形が変わらないんですけれども、位置が変わります。じゃあ、それが数学的には変更する場合には、その座標形を交換することは、それがまあ一つの数学の技術なんですが、それがいろんな場合に、いろんなケースに役に立つなんですが、 これが S' の座標形にすると、これが動いてない状態にはなります。そして、この形が F の関数としては、これが変わり、変わらないことが表示しやすい。じゃあ、それが Psi e q u ダッ Fx' にしましょう。そしたら、ずっと t は依存しないでしょ。そして、 0からまあこの x' の軸 の, の, の方向 に, にはこれがと関数が変わりません。そしたら、もちろんこの x と x' があるんですけれども、x' が vt としてはそのぐらい動きますよ、ね、っと v はっと速度と t は速度。 時間としてはそれがかき算すると、それがどのぐらいを超えたかの距離を表示します。そしてこれが x' equal x minus vt との表示ができます。まあこれが、マイナスサインは一つの重要なポイントなんですけれども、波 が, が、えっと、正方向に進んでるんですけれども、これがマイナスになります。じゃあ、さっきと同じ 計算のパターンがあるんですけれども、初期状態、計算、えっと、最終の状態。まずは、xψ t equals 0 equal f of x でしょう。そして、えっと、x が x-vt に, に, には交換してもらって、そしてこれが時間としてはあの計算できるようになりますが、 最後の状態としては、ψxt=fx-vt イイになります。例としては、まあ、これが適当な例なんですけれども、f of x=10x 字乗プラス1の分の3になりますね。<笑> これがあの、こういう関数になるんですけれども、真ん中には一つのかなり高いピーク が, があって、そして、えっと、右と左には結構下 が, る下がりますよね。じゃあ、これがとタイム0なんですけれども、例えば前 に, には1秒あたりには1メートル進むなら、1秒、2秒、3秒にすると、とだんだんこの波の位置が変わりますけれども、 形は変わりません。じゃあ、えっと、いくつかのポイント が, が重要なんですけれども、まずはさっきの言ってた と, と, とりで、方向としては、正方向 に, に, に進むと、これが x-vt になります。そして逆の方 に, に, 進, んでに進んでいると、x-vt に, になります。 そして、これが、まああの、形が変わらない場合なんですが、これだけで、でと今後には形は変 わ, 変わるケース も, もあの 説, 説明しますけれども、とりあえずこの形が変わらないケースにしましょう。